ちょっと緊張するんじゃない動画だとどういける。よし、いいね、いいなに。は<笑>い早い。なにいや、さしてないっすよまだ。<笑>あ、やっぱり。<笑>よし。なんかね、最初閉じるんですよ。で、だんだん開きます。そ<笑>うそうそうそうそう。<笑>あ、閉じた。あ、だね。でも上手。そうそうそ う, そ う, そ, うそう。あ、いいや。いね。同時に閉まってる感じもせんでも。<笑> ででもも上手上手だねね気にししてててないなななないいいいいっっ感じじすううううう一回ああゃゃ違うとこここ見るんですよそ、ね、そ<笑>それれががいいが可愛現実自分なりに自分なりにのないように。逆に<笑><笑>かわいい ただできるじゃん。動画だと恥ずかしいね。閉じ た, たワンタイ…あれやな。惜しいな。そうですね。うちのソウちゃん、ここいい、ね。まだね。そう。よし。いいね。でもずっとギュって閉じないで、ちゃんと開いてくれるのが。偉 い, い。偉いね。ルちゃん。さすがに梨かしょか。ラメ使いが可愛い。そうですね。 ここ始まってます。始始まままままっっってててすすすはのででね<笑>足こここかからそこでやバ<笑>バイバイ 見 て, る 見, てる 見, てる見てる。見てててるるるみんななでジジジジジジョョョョョョーがーーーーーーががががががが来来来来たたたたきゃゃははは男男男子子子嫌嫌嫌いです人は男子が嫌いいよし右右手手が上がるめっちゃるあってっっっちまにあ本当や<笑>あ<ら><笑> いし顔がちっっちい<笑>帰ろうかいいな小顔美人だな通ります通ります通ります。